k n g ソメインに番組構成をしていたという、同番組での震えたゴツの名シーンを振り返っていく。第1回前3回。四角、プレミュー2023、ゴツの震えた神シーン3月22日に放送されたプレミアムミュージック2023は日本テレビ系で毎年春に放送されている音楽の特別番組だが、 今年は KNG&OPS にフォーカスを当てた特別番組のようだった。5月22日をもってメンバー5人のうち平野市を、岸優太・神宮寺優太の3人が脱退することが発表されており、4月にベストアルバムが発売される以降は新曲の発売はないため、5人で出演する音楽番組は限られている。今年のプレミアムミュージック2023 は、明らかにキンプリメインの構成だったと思います。生放送での楽曲披露は7曲で、メンバー5人が出演するドラマのタイアップ曲と、ディズニーコラボという豪華なラインナップ。新曲発売のタイミングでの音楽番組への出演がないこと、コンサートの予定が今のところないことを含めると、5人で歌うこと自体がとても貴重と言えます、と語るのは、 テレビライターの花井恭美さん。プレミュー2023での震えた紙シーンとはどこだったのだろうか。近くプレミアムミュージック2023の魅力、プレミアムミュージック2023、日テレ系の制作には、金プリの冠番組、KNG&PINSL。日テレ系を制作する、チーフプロデューサー構成作家制作会社が入っていました。 メンバー5人の特徴や個性をよく知るスタッフがいることで番組構成から演出まで細やかな配慮がされていたと思います。例えばドラマ主題歌 SP メドレーとしてダンス編とバラード編と分けて披露したことで雰囲気の違うグループの魅力を訴求しました。衣装もアリーナツアーで着用していたものだったのがとても良かったですね。 そして、3月16日にジャニーズ初となるミュージックビデオ1億回再生を記録した、月読み、2022年11月9日発売を番組の鳥にするなど、ファンにはたまらない構成でした。また、ディズニーとのコラボは、2020年の紅白の特別企画として、東京ディズニーリゾートのシンデレラ城でパフォーマンスをしていますし、親和性の高い組み合わせ。 さすがだなと思いましたね。花井さんイコール以下どう。日本テレビが金プリを大切にしているのは、デビュー当時から、朝の情報番組、ジップ、日テレ系、レカンムリコーナーを務めるなどつながりは深い。視覚司会の重圧、番組の鳥だった、月読み、お披露する前、長瀬連さん、24、の司会ぶりをどう感じたかを、平野紫陽さん、26、 が答えていたんです。いやもう本当にお疲れ様ですという感じです。今日はもうゆっくりご飯食べて、ゆっくり寝てほしいなと思いますと、優しい言葉でねぎらっていました。平野さんも2020年に当番組で司会を経験されていますので、その大変さはよくわかっていると思います。平野さん。 司会をするにあたっては、カンペを読むのが苦手だからと台本4時間分をほぼ覚えて、生放送に臨んでいたというんですよね。当時は、末光警察ミッドナイトランナー、日テレ系2020年6月スタートの連続ドラマの撮影中だったので、ものすごい労力のいることだと思いますが、必要だと思ったらやる人です。長瀬さんの司会は2年連続ですし、 多忙なスケジュールの中での司会は大変だろうと感じたと思います。平野さんにコメントを振るのはアドリブではなく台本にあったものだと思うのですが、これまでの経緯を踏まえてのものでしょう。何気ないやりとりですが、深いなと思います。長瀬さんも少し照れたいい笑顔を見せていました。全能。平野と長瀬は、ジャニーズ JR。時代からの長い付き合い。 ファンにとってはエモさも倍増したことだろう。近く、キンプリ全員が和装衣装でクールに出演資格3月22日に放送されたプレミアムミュージック2023日テレ系に出演したキンプリは途中和服をイメージした衣装でクールに登場していた。平野紫陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。